おはようございます。うございます。どうも、ガンフィッシングャンネルだすお昼じゃないしね。おはよございます。おはうございます。お, お, お, お昼じゃないお昼やしね。はい。で、今日なんですけども、ちょっと、キス釣りですね、に来ております。湾内ですね、湾内で。えー、そこの方ですか。そうですね、そこ引っ張ってくる感じかね。引っ張って。で、キスをね、狙っていきたいと思っております。一応、こっち、ちょっとあれやけど、こっち側砂浜なんですよ。見えんけど。 こっちが砂浜 で, やってるんですよ。堤防は、堤防の底は砂地、実は砂地によるんでね、ちょっと早いかもしれんけど、まあ調査的な感じ。き、ね、っけはどんな感じで。っ雨あ、えー、雨ね、雨がちょっとね。雨降ってるこっちでやりづらいですけどね。足掛けね、これですね。え、そうかい。はい、寄生虫ですね。違う。<笑>はい、しっかり死んでおります。言い方。ええー、<笑>寄生虫ですね。あんまり騙されてるやん。はい。これと、引掛けが。<笑>はい、この。こうですね。進化、おもり。 進化ですねお<笑>も、うん、りつけて、はい、そこからこう針がずーっときてこれは2本針ですね針が2つ、はい、ここに寄生虫つけていくって感じですかそうですね寄生虫つけて、はい、そこ引っ張ってくるゆっくり感じ、はい、イキングロッドやってまそうですね十分です十分で す, 分です、はい、じゃあやっていきましょうお願いしますはいーーはいエサですねこれです寄生虫名前何やってんのこれ5 死 ん,、ね、んでたらダメですね死んだら溶ける溶けろそれはちゃうかナメクジみたいなまあ溶けるっていうかナメクジみたいなねそれはもうボロボロだなナメクジ死んでもう溶けんえねはいつ、はい、けていきましょうあちょっと粉ここんあんねあそや忘れてたグっと探ってヤーヤーヤー早く<笑>どこにあんの 気持ちより。一匹出したの、どっかもう逃げたなえ ー, ー、こりゃヒソメのーーれこれ何の意味あ、うんのそれ滑らんくなる餌がちょっとこの上、みたいあってやってる唐揚げみたいな感じなの。うやな、あ、OKOKOKOK カちゃんたちをまぶしまーすつか、はい、めない無視用のハサミとかもあるんで、そういうの使ってもらっても大丈夫なんですけどじゃあ出した瞬間、急に勢きよくなったそうそう、こうまぶしたら ブランなるんんでイソメちゃんをつかみますこっち顔ですねちょっと見づらいけど 顔, 顔のとこからブスッとちょっとかわいそうですけどねこれも餌なんで仕方ないブスブスブスブスぶすってこう刺してで途中ぐらいからピッて出す感じ、はい、あれはあなるほど、ね、こんな感じはいな、はいはい、刺していきます残念ですけどはい、えー 言ってますねそんな多分泣きかせ手と思うな違 う, うはい、はい、で こ, のこれをちょっとる、はい、投てげ る, 投げるおお。でそこまで沈めるこれでこれでまあこう置き直して待つっていう釣りもあるんですけどははい、はい、うん、僕は結構引っ張っていき た, たいとす ゆ っ,、はい、っくりそこに引っ張ってきて引っ張って止めてとかしてでキスって結 構, 当 た, て、ね、結構当たりコーンってくるんでほうだかるんですよ結構当たりコーンってくるんでほらったキ当たったよで も, でもキスかわからんけどねキスの当たりは結構明確プレ、うん、でおる魚なんでおったらパンパパンって釣れる時は釣れるんでけど、うん、朝の地合とかが。 一番い い, かもしれない、うん、夕方とかねそういう時が一番釣れるまあやっていきましょうはいこんな感じでいきます、はい、きっすりやってたら、はい、堤防の中でアジが結構釣れてるんでアジを釣りますいくぞ絶対釣れんやん絶対釣れんやん絶対釣れんやんめっちゃ近くにおんの<笑>みんなやってますねその横でやらしてもらおう たののいするえおま<笑>でおもろいめっっっちゃ笑ってしまった<笑>やろう キってるキダキダキダキダキダキダついてるついてるキダキダキダ、うん、来た来、ね、た。キたキダキダキダキダキダキダっダキダキたキダキダキダキダキキキダキダキダキダキキダキダキキダキダキキキダキキダキキダキキスキキキキスキキダキキダキキダキキダキキスキキダキキダキダキダキダキダキダキダキダキキダキダ 下置いてきたきたきたはいどーどんちっちゃいなギリもちちギリ持って帰れるぐらいかなそやな、うん、ちっちゃいもっと大きなのよな全然な大きなの大きなのまあでもキスはキスやいい感じいい感じのあたり来た来た来た来た、うん、気持ちいいあたりは一丁前サイズはちっちゃいけど そ, そのまんまあのークラーボックスにインしたってい い, い, い, い, いはい一本です一本ですあいるいぞいいぞいいぞいいぞ おっ、えー、うきてててイう嘘あーよっっっででかか、えー、かいやでかいかいいややんええるるこれだ、ね、これだ一一個か個やわ絡まやでなナス釣当たってるだけやった。 だカメラ回マス釣するった知ってるう知人んついてない コインって今コー ン, コーンやばいなやばいやばいやばいやばい<笑>やばいやばいやばいキスキスまさかのキス釣りでこれなんやろヘダイヘダイっぽいなヘダイやヘダイやヘダイやヘダイヘダイやんいいやんいいやんもう普通に塩焼きにしたら<笑> これ全然おいしお い, しおいしちっちゃいかな、ちょっとまぁ、あ、でも魚いっぱいあるから逃がすか OK、し、え、まーえーだいえー、き綺麗、ね、やねああさっき釣れたやつじゃん嘘きたきたきたきたさき釣れたやつはデカいかだってデカデなんかめっちゃ羽みたいなついてるでえ羽みたいなついてるやんうわやべたなに<笑>これこういう魚<笑>すげえ。うん、横から見たらなんかかっこええな トゲまみるよなど、うん、とかないこれもなんか食べれるらしいけど。なそうでもちょっとここ踊り食いしてもらおうか。踊り食いいいいいいいいっちちゃううイグニッション、ね、ちちゃうはい、しかかかすー気持来来来来来たききたたたたぞでででかい。でかいでかいでかい よしよよしよしでかいでかいきたーやったきたきたきたきたよっしゃでけえうれしいやりましたイエイ の強化大丈す。こいつでかいね。キス。マジ、これ二十。二十。ぐらいある。ぐらいあるね。二十超えとる。あ、ディズニー。これは。これもまあ、まあ、多いね。<笑>一匹アジングで。はいこ、ね。これがスターですね。はい。はい、俺や。俺や。俺や。キス。すキス。まあ、でも、シーズン初めにしては。短時間やったし。せやな。まあまあ、まだましじゃない。キスはおったっていうことですね。うん、もう。始まった何匹や。 一二三四五六六プラスアジ一匹。お疲れ様でした。お疲れ様です。あちょっとね短時間だったけどちょろっと釣れたねキスね。そうやな。これからシ ー, シーズン本番やし、もっと釣れると思うけど。なかなかでも渋かったかもしれんな。まあ、渋い方やね。あーまあ車内それはもう。そうやな。もうちょっとね暖かくなってきたら、ね、まあでも五匹釣いた上等賞。六です。六 で, です。え六？六六。あ六か。こんな感じで。 じゃあ今回はお疲れ様でしたお疲れ様でした